神社をたかもいぐみみたいな数こわにおんでもおびてやるはいどうも始めました。ダブて WBC ですカズですよろしくお願いします今日私来ておりますえヴィンタンクですねビンタンク住所はですねえ五十八グエンリャチンですねはい、クーヤンクーガンキンビンタンクコホチミンですねなんでここに来たんですか マジでただ俺が食べたいだけフ<笑>フォォーーでしょフォーいやそういや嘘嘘今のはまあ冗談だけど、はあ、だフォーじゃんみんな想像するあフォーね、うん、フォーねフォ ー, フォーだーと思ったようっいやこれフォーじゃないのよただのえフォークオンっていう、うん、フォークオンなのよああフォークオン、うん、フォークオンってあの巻くみたいなそうフォー巻きよ春巻きね、うん、まだね春巻きよえ ざっくり春巻き細かくフォー巻き後藤巻きボームスラブマシーン結 構, 結構前かベトナムの未来もウォー ウ, ウォー ウ, ウォーウォー言うてるベトナムの未来もウォー ウ, ウォー ウ, ウォーウォーよフォークオンの未来はイエイエイイエイエ イ, イ, イ, イよいってみましょうじゃああちょっといきましょうマジで想像できんけど、うん、行こう北海フォークオンラフォーちゃんニャーナ これがベトナムよ。 マジでこういうことがあるっていうリアルを伝えていかんとちょっと待ってくれいやこれちょっといやでもちょっと待っていやこれはちょっとこんなはずじゃなかったこんなはずじゃないさマジでマジ福山勝治状態、ね、バインコーンで俺見せたかったのさも う, こう言うけどさバインコーンってさ、うんうん、言ったらそのフォーが切られる前の状態よね面になる前のの状態のやつを 食べるのよだってフォークオンハウスだよフォークオンハウスだ フ,、ね、フォークオンの家だぜ、うん、まあ多分ね、うん、このフォーチョンもね、うん、多分、ま、みんなあんま知らんと思うよ知らんよ、うん、正直俺は食ったことないか も, も俺は食ったことないフォーチョンフォーサオはあるよねフォーサオーあるよ、うん まあ言ったらフォーの焼きそばみたいな焼きフォーよ混ぜフォーっていうのいいねでもまあまあ何あれ七 タ, タってやつえいや、ちょいちょいちょいちょいちょいちょいえ聞こえなかった俺し っ, かしっかりつけてるのに全然聞こえなかったここ最近これ使ってんのよ 音声が良くなってね、うん。なのに聞こえんくなった。うん、嘘でしょ全然聞こえなかった。七ボタン、声のタナボタじゃないの。え、まだこうピンと。た<笑>だ<笑>、来ました。さわっちょんでございます。<笑>まあ、綺麗やね。<笑>ちょっと待って、食い方が。分からん。え、もう焼けない。かかんにゅってのいカッカンなの。かかんにゅってなの。 まあ、ーラー似てるうだあ、どこれなんだしょう油とソースとなんか混ぜたみたいな醤油うとソースとお酢あと唐辛子なんか混じったようなへえ甘酢の甘酢からちょい醤油うあんまりこうーでそういうのつけんやねあ牛肉あ 牛肉とあの、まあ、生酢をね野菜つけたやつとサニーレタスあとはピーナッツピーナッツと玉ねぎかなあとはもうほうほう結構ち細めに切ってある気がするおおいっちゃうかこれで混ぜんの これあんまりその日本の混ぜそばも食ったことないのよ混ぜそラーメンとか混ぜうん油そばああやべこういうことなのよだから慣れてないでど、うん、ああけど俺結構好きかもこの細いから結構なんかさっぱりだいな暑い時にちょうどええ感じね、うんまあ、色, 色がきれい綺麗 はい、じ ゃ, あ行っちゃいましょういただきますこれはもううまいわ早くないマジうまいわ全然かみ締めてなかったけど噛む必要もない噛む必要なんて全くないめちゃめちゃ早かったっこれはマジでもっと入るべきこれが流行ってない理由が分からん歓喜の声<笑>子供を喜んでたってこと歓喜の声よいやこれマジうまいわえちょっと待ってくれ ほうよりいいちょっと甘酸っぱい感じ、うん、甘酸っぱいっていうかそれがまあ、まあ、絡んでいい感じにマッチしてるこれに味付いてるな多分牛肉にうんうまっ焼肉みたいな感じだもんねうん本当にそれえこれ本当にに何でだろうマジで初めて食ったけど これうまいな。なんかブンティットヌンともちょっと違うんだ。ああ、だってブンティットヌンは基本ヌックマムの味だもんねも。そう、もう全くそっち側じゃない。酸味？おオスガキこれ。だけんだ。だけんなんかあんまりベトナムで食ったことない味。あ もしかしたら北の方ではあるのかもしれないけど、うん、俺南だけにさ、うん、あんま食ったことない味だけん多分新鮮なんだと思うえまあ暑い時にねそういう酸っぱいのってやっぱいいもんな食欲が出てでフォーもふだの食べてるのより結局スープに入ってないって伸びてないわけよああなるほどね、うん、だけけちょっとだけ 普通の方より硬いあーマジで日本人好きやんじゃんうんこれマジでいいちょっと辛いけどこれでいくらだこれこれねスモールサイズで頼んじゃったっけんこれマジ3万9千丼安っ安っ200円でビッグだと7万5千丼ってじビッグというか今ビッグこれとフォークオンがあればあマジちょうどよかったね うくんあるあることつくないかなないんだよ多分ね、うん、向こうでやったなんか出しとらすねなんか別の料理とかも作ってるってこと？なんかお昼だけのさ確かになんか飲み物的なのを渡してるわそうメインじゃないのかもあの夜なのかもここここはね、うん、こっち側の店舗は Google でさ、うん、そのなんか 忙しい時間とかホントだ夜あ、昼間は全然やね昼間は本当一1人、うん、俺だけさっきデリバリーの人とかはなったけどねああそうねだけまあまあ注文したりする人もおるもでも4時ぐらいからこ う, こうのお客さんが増えてくるみたいなってことはさ、うん、まだそのこれ昨日の方かもしれん昨日の方ですかって聞いた方がいいん<笑><笑><笑>それさ日本でも聞かないの 7年目にして初めて知る料理、うん、まだある8年目なの8年目かも8年目突入いや俺もねもうさ、うん、新しい飯出会わんじゃん出会わんねなかなか出会ったとしても、はい、まあ、うん、夜食べるなんかお酒飲んでるところとかのか一品料理でじゃあこんなやつとかあるけど、ね、お昼食うようなとか 確かに普通にご飯として食うようなのはさもう知らんのよねあもう知らん逆に知りすぎたいやもう知りすぎたよ教えてほしいもんコメントとかでね あ, あのフォーチンフォンって書いてあったじゃんメニューに書いてあんのよ、うん、それも知らんかったわフォーチンフォンこれねそう、はい、だからここの料理全然知らんわ確かに知ったかぶりしとるじゃ<音楽>もう一回や フォーチォンフォンマゼフォーだけがさちょっとあれじゃんということで見たことないけどもう一個見つけましたフォーチンフォンっていうね見て初めて見たわこれよこれよあこれははいはいはいこれこれこれ俺も入れてよ俺もれ俺これやってんだからさ俺は、えー、こんな初めて見た、えー、俺も入れてよ 俺の顔もこんなでから、ね、入れて俺を入れるやつだからこれそのための手だからいきます、うん、もちあっ、うん、でも中はちょっとスカッてはしてるんだちょっととかじゃない完全なるスカッそうだねうん 一、二、三、四、五五十ぐらいに巻いてあーでこのサイズに切って油にドボンよなるほど、ね、で, でこれを中におみくじ出れるやつやんフォーチュンクッキー的な<笑>あのラッキーラッキーみたいな入ってるやつ<笑>できるやんこれいやいやできるけど、うん、なんかもっとロマンチックにいこうぜ指輪入れようぜ指輪フォーチン4 でプロポーズみたいな<笑>い や, 何<笑>いや何そう変でも本当になんか、まあ本当カリカリ中は柔らかい感じよねふわふわとかじゃない中やわいへえ餅、ー、焼いてさ、うん、中やたら空洞みたいなあるじゃんたま、うん、にない、うん、あの下にさ身の部分餅の身の部分下にたまっ て,、はいはいはい、ってふくって膨らるでこの上のカリカリの部分、うん、あれ あれを想像してもららったそうだよねこれも言ったらさ今米粉をさ、うん、揚げてるわけじゃんそうねやってることは同じだよね、うん、でもこれもうまいなへえー、これもスモールサイズねこれもスモールだもんな、うん、これいくら結構でかいこれね4万9千0 0円のお値250円ぐらいらさっきのあのー、スーパー甘いみたいな感じではないってことだね、うん、全然徐に言う 野菜炒めとか あ,、うん、あれとかと同じようなスープっぽいのあるもんねそうじゃそれをでこれ自体はさ本当にお米を揚げたような味だからこれつけてちょっとふやかして食べるこれさあいでもさっきの方がうまそうに見えたなっ 正直言うとさっきの方がうまかったでしょいやいやもう誤差なし誤差なしうまっさ誤 差, なしないけど誤差なしないけど誤差なしなんいやだけど全く一緒なんよ味のレベルが全然食材とかも違ったけどな体感好み出るやろそこはなそういうのも全部加味して誤差なし ただ確かにそのさっぱりしてるのはさっきの あ, あのまぜフォねー、うん、そしたらやっぱりまあ揚げ物だし味もわりかし濃いけどでも本当にまじって小さなしいつも何点とかつきあったけど信用度が下がるの マゼ4は、うん、俺的には、えー、マジで 9.99.9、ね、の初めてっていう驚き、うんうん、そういうのもあって 9.9、うんうん、だ2回目食った時どうなんだろうってことでマイナス 0.1 ねし、うんすけさんっすよね m o のね99 <笑>限りな 100, 100に近いけどそういうこと、まあれはもうちょっと見てみたい、うん、っていうので 9.9 五。質が出とるやん。でも、うん、初めて食べたってことで九点九。で、誤算なし。そんな食べ物はなかなか出やんけどね。九点九っていう、ね。運命の出会いね。これがマリアージュです。熊本出身のバサシはなんなんていうの。バサシ。バサシはね。バサシは九点九。 本当は10点つけたいでもちょっと食べ慣れた分 0.1 マイナスしてますなんか本かにだからいろんな誤差なし加味して点数つけてるってことねはい俺の人生作ってきたのも馬刺しだしそうねうん本当はね10点あげたいでもやっぱちょっと慣れたっていう分で 0.1 マイナスさせてもらってますぜひ旅行に来た方ね食べてほしいねォー以外もあるぞとォー、うん、のね普通のスープの じゃなく普通の今まで食べてる4の方だけ点数ちょっと低くなるんじゃねやっぱこのね 9.9 はねまあね、うん、そこはやっぱ厳しくね何回も食べてるしそうそうそう言い訳期間、うんうん、普通の4まあ包帯っていうやつね、うん、だと 9.9 誤差なす は下手よ、う<笑><なんか笑>な。たくさん振って<笑>さあ、ということで、ね、皆さんもぜひフォーだけじゃないよと、まあそうね、他にもね、フォーだけでさ、まあ、普通のフォーとさっきの混ぜフォーと、まあ、焼きフォーとあとこのもう見た目は全く違うこのフォーねフォーの揚げたやつフォー揚げ。 あとだって元々食べたかったフォークはこう巻きそうね、うん、あるから。まあいろんなフォーにぜひ挑戦してみてください。まあ皆さんね食べた後点数ちょっと教えてもらえればなと思います。きっと出るでしょう、あの言葉が。ということで、ぜひ、えー、この動画が良かったなと思ったら、いいね、チャンネル登録してや、お願いします。それではまた会いましょう。ダブルフィッシュあるでしょう。<音楽> 朝戴民政第一